フォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフ o ーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォ コイケアポテトチップス日清焼きそば UFO 濃厚ソース焼きそば味。コイケアポテトチップス UFO 濃厚ソース焼きそば味。見ていっちゃいましょう。 付き濃厚ソース日清焼きそば UFO の美味しさもリアルに再現いただいちゃいましょう。 風呂を開けました開けた瞬間にまさしく日清焼きそば UFO を作った時のような香りがしますねうーんまあ見た目はそうですね と黒いポツポツがなんか見えるかなって感じですね。この黒いポツポツはおそらく。えっ、ー、と、これはあ、青のりか。青のりですね。黒じゃないかなと、うん。緑かな。ですね。うん、いただきます。ん どうろうこれはまさしくあの日清焼きそば UFO のソースの味がしますようん あとこのちょっとソースの中に入ってる果物ですかそれのフルーティーな酸味もちょっとありますねやっぱりねいやすごいねうん まあ原材料を見ると一応なんかソースがえっとあ見えるかなソースがねなんかねソースパウダーってやつでまとめられてるんですよねだからなんだろうなうーんそうだねソースパウダーまあなんかフルーツは おそらくそのソースパウダーの中に入っているんだろうけどねうんあでも一応書いてある「りんごを含む」って書いてあるねってことはりんごの酸味なのかなうんいやーでもねこの日清焼きそば UFO の あちょっとね、このポテトチップスがねやっぱりよく合っているなって感じがしますねうん、うん、あとはこのじゃがいもの厚さですよね、うん、ちょっとパリッとした感じでね、うん、だからパリッときて ソースの酸味が来ててそしてこのちょっとポークの効いたちょっとうまみがきてそして最後にじゃがいもの味とこうポテトチップスのパリッとした感じが広がっていく味わいですかね。うん、以上「小池屋ポテトチップス UFO 濃厚ソース焼きそば味」でした。 フフフフフフフ。